皆さん、皆さんこんにちは。本日も Google 社員による Webmaster オフィスアワーの時間となりました。本日お届けするのは、私、アンナと、えー、私、ナヤのいつも通りこの二人でお送りしていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。お願いいしますはい、では、まず Google からのお願いです。 えー、本 Office Hour では、ハッシュタグ WebmasterOffice Hour を使用しております。なので、質問についてのご意見、ご感想、その他ご要望などありましたら、ぜひぜひ、こちらのハッシュタグ WebmasterOffice Hour をつけて、SNS に投稿してください。 ではあー、そうですね、Google からのお知らせとして、えー、ブログ記事の紹介に移りたいと思います、えー。最近はあまり日本語のブログが多いわけではないのですが、あ先日、リッチリザルトとサーチコンソールに関するよくある質問ということで、えー、ブログが公開されております。 こちらはですね、リッチリザルトとサーチコンソールをテーマに、ウェブマスターカンファレンス、ライトニングトークを開催した際、とてもライブチャットで多くの方からご質問をいただいたので、そのフォローアップをこちらのブログで紹介しております。なので、例えばリッチリザルトを使い始める方法だったりとか、サーチコンソールを使って Google 検索での見え方を最適化したい、そういった ことを思っていらっしゃる方にはあ、参考になるブログかなと思いますので、ぜひぜひ一度ご確認いただければなと思います。はい。では、はい、いいですかね。もう今日は質問にでしたっけね。はい。はい、もう質問に行ってきました。<笑><笑>はい。いつもこの最初のパートが結構お目白押しなんですけど、今日はめず珍しく、早速質問に移っていきたいなと思いますが。 はいではあ最初の1つ目の質問に移っていきましょう URL 公開後インデックス登録されない件に関するご質問いただいております URL が公開後しばらく経っているのにインデックスされませんノーインデックスになっているわけでもロボットとテキストでブロックしているわけでもないので原因が分かりませんまた同時期に公開した他の記事は問題なくインデックスされています 他のサイトのコピーコンテンツでもなく、品質にも問題はないと思われる専門家執筆の記事もインデックスされておらず困っています。なお URL 検査にかけるといずれも URL が Google に登録されていませんとなり、カバレッジは検出、インデックスに登録となります。公開 URL のテストでも URL は Google に登録できますとなります。インデックス登録をリクエストしましたが登録されません。 えー、原因特定可能でしたら、ご教授いただきたいですとのことです、どうぞ、こ,、えー、こちら、いかがでしょうかはいそうですね、こちらにつきましては、まあ、あのサンプルとしての URL をいくつかいただいていたんですけれども、まあ、今、確認したところ、す、ま、で、あ、にもインデックスはされているようですので、まあ、具体的なあの原因っていうのは、ちょっと確認はできなかったなということです。 でまあ、ただ、その4つの URL がインデックスはされているけれども、きちんとまあ検索したときに表示される状態になっているかどうかというのは、またちょっと別の問題かなと思うんですけれども、まあ、インデックスされているかどうかというのが、今回のご質問のポイントではあったので、インデックスはされておりますので、おります。じゃあ、どうすればいいかというと、ちょっとですねやっぱり原因が分からなかったので、僕らの方でもちょっと後になって、やっぱり調査するっていうのもちょっと難しいところもありますので、 具体的にはつかめなかったんですけれども、まあそうですね、やっぱりここの、まあ、できることがあるとするとっていうと、本当いつも通りになってしまうんですけど、やっぱりコンテンツを、あの良いコンテンツを書く、作ることに集中していただく以外にないケースっていうのはありますので、やっぱり何らかの理由で、まあ、検索のシステム、僕らの方の何か、まあ、 不具合というわけではなくて、何かなんですかね、タイミングであったり、すべてのやっぱりページをインデックスするというふうにお約束しているものでもありませんので、そういった優先順位が下がってしまう、何らかの理由で下がってしまうことっていうのは起こりえますの で, で、そういうことが起きないようにするためにはどうすればいいかということで、皆さんができることがあるかと、何かあるかというと、やっぱり良いコンテンツを作ること以外にはちょっとないかなと。もちろんあの検索の基本的な あの仕組みを理解して、そうしたものにのっとって作っていただくっていうのが前提ではあるんですけれども、はいあの念のためあの、注釈とし て, 言って お, くお伝えしておくとあの、良いコンテンツを作ればすべてが解決するとは言っておりませんので、ただ、何かできることがあるかというと、それぐらいかなと思いますということですすあありりががととううごござざいいいままはす。では、続いてのご質問に移りましょう。 サイトコロン検索とササーーーチココンンソールのデータのデタ乖離に関すするご質問いいただいておりますサイトコロン検索時の数とサーチコンソール上でのインデックス数の数値が10万以上乖離しているのですが、正しく認識されているのでしょうか、ご確認いただきたいですとのことです。こちら、いかがでしょうか。はい、そうですね、こちらもやっぱり今、あの具体的な URL をいただいていたんですけれども、このおそらくですね、今、このサイトコロンの 検索をして、そして、サーチコンソールのカバレッジレポートのところを見てみると、おそらくですね、まあ、ほぼ同じような数字になっているのではないかなと思います。で、あと、あのまあ、その前提で、今、回答としては、あのですので、特 に, あの特に問題はないと思いますというのは回答なんですけれども、まあ、1つお伝え、まあ1つ、2つぐらいお伝えしたいことがあるんですけれども、1つは、 まず、このサイトコロンの検索というのが、の検索の数というのは、おそらくですね、こうしたマーケティングのデータなどの分析の際に使用するにはあまり適さない数値と申しますか。ですので、実際に何か分析などされる際には、このサーチコンソールのデータを使うのが良いと思います。ですので、この場合ですと、サーチコンソールのデータをまあ見 て, みていただくといいかなと。 で、じゃあ、サーチコンソールのデータの方がずいぶん大きかったという話なんですけれどもサーチコン、その時にサーチコンソールですので、じゃあ何がインデックスされてい る, いたいるのかっていうのは、ある程度確認できると思うんですね、インデックスカバレッジレポートの中で。で、その、まあ実際にサイトコロンで検索したり、実際にサイトの中にない、その、異常に多くなっている URL は、 何なのかっていうのをそこで突き止めて、インデックスカバレッジレポートをどんどん掘り下げてみていただくことで、おそらくたどり着けると思いますので、そこからそのレポートの問題など、まあ、レポートの問題と申しますか、そのレポートになっている、そうした結果になっている問題を、まあ、解決していただくのがいいかなと思います。という感じですかね。ちょっと、あの、これも解決してしまったので、あまり、あの、スパッとした何かがお伝えできることではないんですけれども、 はいぜひこのただおそらくちょっとあとこれは僕の勘と申しますかあれなんですけれどもこれ自体が問題なのではなくて何か問題があってその原因がこれではないかなっていうご質問ではないかなと思いますのでその問題についてもちょっとあの合わせて書いていただくと嬉しいなと思いますはいありがとうございますありがとうございますでは続いてのご質問に移りましょうアンプページを終了する際の手順に関するご質問いただいております サーチコンソールにてアンプに関するエラーが出ておりますが、アンプページを今後運用しなくなるため、本日オリジナルページからアンプのタグを削除しました。 このエラーですが、解消させるには、アンプページがある状態でエラーを解消させてから、オリジナルページのアンプタグを解消させるべきでしたでしょうか対応の流れについてご教示いただけますでしょうかとのことですが、こちら、あの、Google 検索結果からアンプコンテンツを削除する際のデベロッパーへのガイドが、こちらの URL のページに 対応の流れが紹介しておりますので、ぜひこういったところを参考に対応を進めていただければなと思いました。それでまた何か具体的に分からない点等々ありましたら、改めてここまではどうやったんだけど、ここが分からないみたいな形で聞いていただくといいのかなと思いました。なので、ぜひまずこちらのガイドをご一読ください。よろししくお願いいまますすありがとうござありがとうございます。 では、続いてのご質問に移りましょうお。スパマーのウェブサイトハッキングの解釈に関するご質問いただいております。えー、添付させていただいた Google ジベロッパーの URL で、スパマーがウェブサイトのハッキングでとありますが、こちら正しくはウェブサイトのクラッキングではないのでしょうか えー、英語原文でもハッピーバイスファンマーとなっていますが、ハッキングされてにされている理由を教えていただけますと幸いです。とのことです、えー、こちらいかがでしょうか？そうですね。こちらについてもですね。ちょっとあのまあ、何人か確認してみたんですけれどもまあ、今のところ明確なまあ、おそらくですね。この結構、歴史的にこのような表現でやっぱり使ってきている中でまあ。 あの今もこのままになっているという感じの部分は正直あるかなと思うんですけれどもちょっとですねもう少しあの調べてからまたお答えしたいなと思いますただあのでもおっしゃる通りのポイントだと思いますので僕もただこの議論についてよくあのすごくあの理解はしておりますしただ あの実際のところ、例えば世界中全体で同じような認識なのかとか、そういったことまでは把握していなかったので、もうちょっといろいろ事実関係ですとか、やっぱりグローバルでの、グーグルとしての認識というものを揃えた上で、どうするのかということについてまあ確認はしたいなと思います。何かまたお伝えできることがあったらお伝えしたいなと思いますけれども、はい。ですので、あの、はい、という感じですかね。特に、あの、今、 はいすみません、と他にお伝えできることはないので、ご質問ありがとうございましたたはいいありがとうございましたでは、続いてのご質問に移りましょう。ウェブバイタルズの指標計測ツールの違いに関するご質問いただいております。 現在、Core Web Vitals を測るにあたって複数の方法があるかと思います。例えば、ページスピードインサイトであったり、Search Console、そして Chrome の拡張機能である Web Vitals の拡張機能。このそれぞれで LCP, FID, CLS で計測する仕組みというのは同じなのでしょうか 例えば、ページスピードインサイトと Chrome の拡張機能、アドオンの Web Vitals で同じ URL を計測して CLS の数値が違った場合、なぜ弾き出される数値に違いがあるのでしょうかあというご質問いただいております。ただですね、えー、こういったところ、各ツールの詳しいことに関してはデベロッパーサイトで、えー、紹介しております。こちらの Tools to Measure Core Web Vitals とい う, う ブログ、ブログじゃないな。あの、ヘルプ、ガイド、記事。いい にですね、えっ、ー、と、各ツール、どういったものがあるか、みたいなところの詳 細, 詳細、ご説明、えー、ありますので、えー、ぜひ、こちらをご一読いただければ、すごく理解が追いつくんじゃないかなと思いました。例えばですね、えー、実際もユーザー体、実際のユーザーを体験、ユーザー体験をま表すような、まあ、フィールドデータというものを見るのか、あのー、まあ、シミュレーション環境によるラボデータを見るのかによっても、あのー、まあ、えー え、指標っていうのも異なってくるかなとは思いますし、また、あの、集計された数値を見るのか、リアルタイプの数値なのか、また何が、どういった目的で、何を計測したいのかによっても、あの、使ってくるツール、使いやすいツールっていうのは、少しずつ変わってくるかなと思いますので、そういった観点からも、このツールはこういったところ、準備である、みたいなところで、こちらのサイト、ページに記述がありますので、ぜひぜひ、そういった ところを合わせて参考にしていただければいいのかなと思いました。はい、こんな感じでいかがでしょうか？大丈夫そうでしょうか？まあそうですよね。あのいや一言だけ、あのまあ、あの補足というかつ、あの追加でコメントしておきます。と、やっぱりどうやって集計しているで、あの指標なのかっていうのがわからないと、実際にそれがどう参考にしていいのかっていうのはわからない部分もあるかなと思いますので、まあ、必ず。 理解してから使った方がいいかなと思います。というのも、例えばフィールドデータというのは、例えば今改善したときに、そのフィールドデータを使った数値というのは、実際のユーザーのデータなどを集計した結果が現れるのであのすぐ数、数値に現れるわけではないので、それが、あ、なかなか、まあ、以前あったんですけれども、改善したのになかなかあのツールで試しても数値が変わらないんです。いや、それは、 まあ、当時 の, しあの状態ですと、確かに1週間ぐらいの頻度で更新されるようなものだったような気がするので、あの毎日調べるようなものではないんですよみたいな話を し, てしたりしたことがありましたので、ちょっと今、僕はあのそこの頻度など詳しいことは把握していませんけれども、まあ、そこのし仕様についてまあ理解した上で、いろいろ試されるのがいいかなと思います。はい、ありがとうございます。 では、続いてのご質問に移りましょう。大きなあサムネイル画像が準備できない件に関するご質問いただいております。ミタネーム o n t e コンテクストマ a ク e p r ー v i e w l a ラージについてのご質問です。Google Discover などでえ管理サイトがヒットした際に、大きなサムネイル画像で表示いただけるよう、上記のタグを設定したいのですが、すべてのページで横幅あ1200ピクセルの画像を用意するのが難しい状況です。 数千ページ存在するため、1ページ、1ページ、ラージとスタンダードを手動で書き換えるのも困難な状況です。質問は、上記のような状況でも、すべてのページにラージと実装して問題ないかどうかです。ご確認のほどよろしくお願いいたしますとのことですが、こちらいかがでしょうか。はい、そうですね。こちらについては、ああ昨日、ゲイリーともちょっといろいろ話したんですけれども、 実際にこの、まあえーとですね、回答から言いますと問題はないですと。ただやっぱりそれが理想的な状態ではないのでやっぱり基本的にはそのラージのイメージを設定しているものについてきちんとあのこのあラージと記述していただくのがやっぱり理想ですと。 ただやっぱり僕らの方でもここに書いてある技術をあのだけを信じて何かあの表示をしているのではなくて画像の実際のサイズというのはきちんと検出した上でまああの実際に配信しておりますので実際の画像のイメージがもっと小さかった場合にまああのラージの画像だろうという形でバーンと出すっていうことは粗い画像を表示するということはまあないんじゃないかなと思いますただやっぱりそこで あの何か想定していなかったような何か出来事であったりあの何かが起きる可能性っていうのはやっぱり否定できませんのでやっぱり理想は、まあ、問題はないんです今のところ問題はないと思うんですけれども可能であればやっぱりきちんと記述をする方が望ましいと思いますしそういった方向ことが可能になるように何かあの引き続き検討していただくといいかなと思います。 ありがとうございますはい、ありがとうございます。では、続いてのご質問に移りましょう。フィッシング詐欺に誘導するサイト対応予定に関するご質問いただいております。Google の検索結果でフィッシング詐欺に誘導するサイトを最近よく見かけますが、今後対策される予定はあるのでしょうか。昨年後半から、SWAP、で えー、フィッシングサイトをよく見かけるようになり、今年になってさらに増加した印象を持っています。サープに掲載された URL から JavaScript などでリダイレクトされ、2020年間ビジネスアンケート、ブラウザー意見アンケートというページに誘導されたことが私自身 何, 何度もあります。 Twitter でビジネスアンケートやビジネスアンケートを Google と検索するとフィッシングサイトに誘導された人がたくさんいることがわかるかと思いますイッチなキーワードだけでなく検索ボリュームの多いキーワードでもフィッシング詐欺サイトが検索上位になっていることがあり実際に詐欺の被害に遭っている人もいるかもしれません ウェブマスターオフィスアワーを主張するような方々なら被害に遭うことは少ないかもしれませんが、ウェブに詳しくない人や高齢者、子供にとっては危険度が高いように感じます。記者のフィッシング詐欺の報告ページから何度か通報しているものの、該当サイトの数が膨大なのであまり効 果, では効果的ではありません。現状の Googlebot では不正なリダイレクトだと判断するのは難しいものなのでしょうかとのことですが、こちらいかがでしょうか はいそうですね、まず、えーまあ、こうした、まあ、器具を、まあ、抱かせてしまっているというのは非常にあの僕らとしても、何て言うんですかね、もう少しあの何かできないかなっていうのは常に思っているところではあるんですけれども、やっぱりこう、まあ、僕らも同じ思いでありますと。ただ、まあ、ちょっ と,、えー、とですね、まあ、い, い, いい機会と申しますか、結構こういった。 ご要望というのはあの、時折このオフィスアワーでもいただいてご紹介していると思いますので、おそらくご覧になられている方だと思うのであの、僕らの施策というのもいろいろ理解はされている上でのご質問だとは思うんですけれども、まあ、ちょっと簡単にですねあの、ご紹介したいと思います。で、ちょっと、まあ割と簡単に理解するあの良い情報、あ今、すみません、アンナさんのところでこの画像って表示されてます。 白くなってま す, すみま、はいすみません、このサ ム,、えー、とサムネイルの部分が消えてしまっているんでゃ、大変申し訳ないんですけど、Google の検索スパム対策、w e b スパムレポート2 0 1 9というブログがですね、今年の6月に公開しておりまして、これ、毎年、Google が出しているスパム白書になるんですけれども、スパムこの場合のスパム白書というのは、スパムのトレンドですとか、そうしたものに対して Google がどのように、 あの対応しているかという話が書いてあるんですけど、ちょっとすみません、そちらを見ながら、ちょっとちらちらこちらを見ながら話しますけれども、ああスパム全体、ウェブスパム全体としては、今このスパム白書の中を読んでもう書いてあるんですけれども、毎日250億を超えるページにスパム行為があることをまあ観測していますと。単純にやっぱり量というのはものすごく多いんですね。で、その上でその下の方に見ていただくとですね、やっぱりこの あのここ数年間のやっぱりトレンドとしてこうしたやっぱりフィッシング系のを、えー、目的とした詐欺サイトなどに誘導することを目的としたあのやっぱりスパム行為というのが非常にトレンドとなっているとでこの2019年に関しては2018年と比較して 60% 以上削減することができたということをここでお伝えしております。でもしやっぱり皆さんが でさらに僕らとしてはそういったところに対してより、あのー、力を入れている状況です。ただ、やはりそうしたこうした状態、ね、がそうしたサイトをまだまだ見つけるのはなぜかというとやっぱりそれだけたくさんの詐欺サイトが作られているフィッシングサイト、まあ、フィッシングだけではないかもしれないですけれどもそうしたサイトが作られているというところで、まあ、やっぱりそこはまだまだ僕らの 対応が追いついていないというのは正直なところかなと思います。ですので、まあ皆さんに、まあ、お願いしていることとしてはいつもどおりではあるんですけれども、やっぱりこのやっぱり何か見つけたフィッシングっぽいページを見つけたときには、やっぱりスパムレポートからあの送っていただくといいかなと思いますし、あとはやっぱりこの実際にそうですね、あの、 こうしたあの何かやっていないのかということに関しては、割とこれまでも過去、あのブログ、僕らのウェブマスターブログなどを遡っていただいても、フィッシングに対する啓蒙ですとか、まあ、何かそうした Google ジャパンブログの方なども利用して、そうしたショッピングなどの際に、そうしたフィッシングサイトに引っかからないようにみたいな感じの記事も出したことがあると思いますし、まあ、過去ですね、そういった形で、 ちょっと ジ, ジャパンブログじゃなかったかもしれないですけれども、そういったブログなども出していますので、やっぱりそういったことは継続して行っておりますし、今後も行っていきたいなと思います。はい、という感じでよろしいですかね。あの全然あの、何もしていないわけではないんですよということだけお伝えしたいと思います。はい、はい、あ, りいありがとうございます。では、続いてのご質問に移りましょう。 ライブテストへの機能追加要望が来ております。Search Console URL 検査機能のライブテストで1点質問要望です。ライブテスト機能あ、ライブテスト結果にてこのページはソフト404ですと返すご予定はございますでしょうかサイト内にソフト404とみなされたページが存在するため、開始を進めているのですが、現行の URL 検査ライブテストですと、あコンテンツの 多い、少ない、を問わずインデックス可能と返ってくるため、えー、サイト404が解消されていたか、即時確認が難しい状況です。テスト結果としてソフト404を返していただけると、コンテンツ改善がしやすくなるかと思いご提案させていただきました。ご確認のほどよろしくお願いいたしますとのことです。こちら、いかがでしょうか。はい、えー、とそうですねこちら については、まあ、ご質問にお答えすると、まあごまあ、予定については、とりあえず今のところお話しできることはないかなと思うんですけれども、というのが、とりあえず回答として。でその、えー、と一方 で,、えーとそうですね、このソフト404の確認が、このライブテストでできると便利だという話なんですけれどもで、ぜひですね、そういったご要望については、サーチコンソールの あのこれ毎回お伝えしていてなんて恐縮なんですが、あのあの下のほうにあるフィードバックを送信からです、ね、直接、サーチコンソールのチームに送っていただくとすごくいいなと思いますので、ぜひお送りいただければと思います。で、その際に、まああの、これ何回もお伝えしてるんですけれども、英語で書いていただくのが一番ベストなんですけれども、やっぱり英語が得意でないという方もたくさんいらっしゃると思うので、日本語でも大丈夫です サーチコンソールのチームはあの Google Translate などを使って何とかあの 何, を何が書いてあるのかというのをちゃんと理解しようとしてくれています。ですので、ぜひですね、日本語でもいいので、ぜひ要望を書いてください。よ一番良くないのはあの サ, ムネイルサムネイルではないですね、スクリーンショットだけあの送るものだとやっぱりあの読み取れませんので、ですので、ぜひですね、日本語であのどうなってほしい。 ということを書いていただくといいかなと思います。で、このケースで言うと、まあ、ソフト404に、えーとですねまあ、見なされたページが存在するため、開始を進めているのですがということなんですけれど、まあ、でも他の方法でいろいろ確認はできるんじゃないかなと思いますし、何ですかね、い, まあ、いくつか直して、直すというか、 まあ、あの修正を検証、検証あ、そうですね、修正を検証するみたいな、あのすみません、正式な名称を出演 し, してしまいましたが、ボタンからポチッとしていただくと、まあ、自動的に修正できているかというのは確認できますので、まあ、そういった機能などをうまく利用しながら、まあ、ご利用いただけるといいかなと思います。実際皆さんどうなんですかね、結構そこで、 この修正の作業っていうのは、なんか結構大変な感じなんですかね。実際やっぱりソフト404っていう状態になってるのが、なんていうんですかね、200になってるものをきちんとあの404を返すみたいな感じの作業をするだけですので、割とあの機械的にやって、あと修正を1つか2つぐらいのページを試して、あと、まあ、あの修正を検証をするようなイメージがあるんですけれども。 何かこのフローについてあのご意見であったり、ご要望であったり、いや、そんなフローではないみたいなことがあれば、ぜひ教えていただけると嬉しいなと思います。で、さらにそこの要望などがある場合には、あの僕に教えていただいてもいいですけれども、Search Console のチームに直接伝えていただいても全然構いませんので、ぜひそちらをご利用いただければと思います。ありがとうございます。ではあ、続いてのご質問に移りましょう。 サーチコンソールを活用したい件に関するご質問いただいております。サーチコンソールとアナリティクスを実装させたいのですが、エラーになってできません。えー、どのようにすればいいかわからず困っていますとのことですが、えっと、そうですね。えー、まず、サーチコンソールを実装させたいって実装、まあ、タグ、えー、っと、 サーチコンソールを実装させたいということなのですがあ、そういった場合、ぜひ、その二つ目のリンクでですね、サーチコンソールの概要というものがあるので、まず、サーチコンソールとはそもそも何なのか、どういった時に使えるのか、どういう機能があるのか、みたいなところを確認いただいて、えー、それどう実装すればいいのか、みたいなところをも載っていますので、えー、そういったところをまず確認していただければいいのかなと思いますし、合、え、わ、ー、せてですね、よく質問として挙がって くるのがまあ、アナリティクス、サーチコンソール、どちらも実装させたんだけども、まあ、一緒に連携してみたいみたいな質問も結構上がってくることにはなっていますので、もう質問ではありますので、えー、もしそういったところを今後、 えー、疑問に思うことがあれば、この一つ目のガイド、えー、ヘルページですね。Google Analytics でサーチコンソールのデータにアクセスするといったようなあのページもありますので、ぜひそういったところを参考にうまく設定していただければいいのかなと思いました。金谷さんの方で何かあコメントございますでしょうかいや、えっ、ー、と、特にはないですかね。<笑>か質問のポイントは そうですよね、あの実装させたいのですが、まあ、実際何をしたところ、どんなエラーが出たのかなっていうのがちょっと分からなかったので、もう少し細かくあのご質問を書いていただけるといいかなと思います本当にこういったご質問はおそらくですねフォーラム向きかなと思いますので、<笑>フォーラムの方に使ってご質問いただけるといいかなと思います。はいいいあありがとうございますありががととううごござざまますすでは、続いてのご質問に移りましょう。はい、名前 この辺で僕読みましょうかなんとなくあの。あっ、大丈夫です。<笑>きっと私が質問を読み上げたところで、金谷さんがすごくすごく回答、コメントをいただけるのかなと思いますので。<笑>多分そんなに僕はな話すことがなさそうな気持ち。ま<笑>あでもすみません、どうぞ。じゃあ、あの。いえい、ー、え、ありがとうございます。では、あこちらの質問移りますね。 はいはい、名前のないアイテムとはあ、に関するご質問いただいております。サーチコンソール上で、えー、商品ページの URL 検査あ、URL 検査を行うと、拡張欄にパンクズリストが表示されますが、こちらをクリックして詳細を、えー、見ると、検出されたアイテム数がいずれも名前のないアイテムと表示されます。 マークアップ自体に問題はないと思うのですが、この名前のないアイテムという名称が何か不備があるのではと気になっています。例を挙げましたが、表記はこのサイトに限った話ではなく、少なくとも弊社管理の全てのサイトで見受けられました。ぜひ、名前のないアイテムとは一体何を指し、えー、意味しているのかあ、どう変更すればいいのか、変更すべきなのかなどご教示いただけますと幸いでございますとのことですが、えー、こちらいかがでしょうか はいそうですね、この、まずあの、そうですね、この名前のないアイテムとは一体何を意味しているのかっていうところについてお伝えしますと、まあ、単純に、この、えーと、その URL 検査ですので、URL は1つですと、その特定した URL の中にいくつか、その、えっ、ー、と、その要素が表示されるわけですけど、その、えっ、ー と, えー、と、構造化データの要素っていうのが正しいんですかね。そのその 一つ一つの要素を指し示す名前がないんですね。<笑>なんかちょっとすいません説明になってないかもしれないですけれども。おそらく、あのネームよ要素のところを何か持ってこれるといいのかなとは思うんですけれども、まあちょっとですね、そこでも、何かあのそれを持ってくることによる不具、まあ、合と申しますか、何か不都合なことが起きるかどうかっていうのはちょっと僕にはあの分からないですけれども、 何か多分不都合があるので、そこで一つ一つ特定できるような名前には現在なってないだけではないかなと思います。なので、そこの要素の一つ一つを区別する名前がついてない、少なくとも Google の方で自動的につけられてはいないし、おそらくすべて の, あのサイトが同じような状態になっているところだと思います。ですので あの変更できるのであればどう変更すればよいのかっていうのは特に変更できるものではないかなと思いますし変更すべきなのかという点については変更すべきではないというか変更できないので特にあれですかねあの特に問題ないと思いますのでそこの名前のないアイテムということ自体はあまり気にされなくてもいいのではないかなと思いますしそんなにあのたくさんあのその名前が付いてないことで何かあのデバッグするときに問題が発生するような ほどのことではないかなと思いますので、でおそらく何かちょっとあの不具合があるんじゃないか？っていう不安になられてるのをご質問だと思いますので、そこについては問題ないです。ですので、あの、まあ、特に気にすることはされることはないかなと思います。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。では、続いてのご質問に移りましょう。うサーチコンソール、カバレッジレポート表示に関するご質問来ています。 えー、下記のようにモバイルページを別々の URL で運用して、運営している場合、えー、例えばデスクトップページが abc.com のような形で、モバイルページが sp.abc.com のような形です。えー、この場合、モバイルページのサーチコンソールのカバレッジにはどのように表示されるのが正しいのでしょうか前提としてアノテーションは正しく設置されており、MF i に移行済みの場合ですとのことですが、こちらいかがでしょうか はい。えっ、ー、と、そうですね。かあの、まあ、回答としては、まあ、ショートアンサーとしては、えー、このモバイルページのプロパティの中に、モバイルページがきちんと、あの、有効の中に入っているはずだと思います。っていうのが、まあ、ショートアンサーです。でですね、ただ、まあ、結構いろいろなサイトをちょっと調べてみたんですけれども、意外とですね、あの、 本当にこのセパレートの URL で運営している例っていうのはすごくたくさ ん, なたくさんのパターン、あの派生パターンみたいなのがいっぱいありまして、実際にこうなってないサイトっていうのも結構多いんじゃないかなと思いますけれども、まあ、本来 の, あのシンプルなこのセパレートの別々の URL で運営している場合であれば、有効に収まっているはずですと。で あの何回かお伝えしてるんですけれども、一応お伝え、再度お伝えしますと、現在、Google としてはこの別々の URL で運営している場合というものを推奨しておりませんので、えー、このす状態から何か、例えば、サーチコンソールの表示であったり、何かそれ以外のことで、何かうまくいかないことがあったとしても、まあ、起こりうるかと聞かれれば起こりうるだろうなと思います。ので 何かあの、えー、僕らが推奨している動的な、あのー、同じ URL で動的に出し分けるパターンにするか、まあ、レスポンシブなどを検討されるのがいいかなと思います。ということで。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。では、続いてのご質問に移りましょう。サイトマップのベストプラクティスに関するご質問、来ています、えー。PC とスマホが別々の URL の場合。 サイトマップ XML のベストプラクティスについて教えてください。えつまり、1つ目、えー、PC のサイトマップ XML だけ作成して、サーチコンソールから PC のサイトマップ XML だけ送るのか、あそして、もしくは2つ目、えー、PC とスマホ、同じサイトマップ XML をお作成して、サーチコンソールから2つのサイトマップ XML を送ればいいのか、あいかがでしょうか。 そうですね。こちらに関しては、まあ、あのヘルプページをぜひ一度ご覧いただければいいかなと思うんですけれども、あ, あ、また表示されてない。<笑>なぜだ。すいません。あの、僕のこっちの画面には表示されているものがこの、この今のスクリーンに、ちょっと読み込み直していいですか。ちょっとすいません。この一回、えー、っと、これを停止して、ちょっと待ってくださいね。これを、 もう一回読み込み直しますとなぜこのサムスクリーンショットが消えてしまったのかちょっとすいませんライブならではのこのあそうなんですこの収録自体は<笑>放送自体はライブじゃないですけれどもそうですね今浮画をしておりますが<笑>一発撮りのような形にはなっているので<笑> おそらく編集はしないので、この今時の YouTube では、まいぶん違うかなと思いますけど。<笑>これでどうだろう。すみません、今読み込んでます。はい。映るといいですけどね。あ、映った。映ってるはずるはい。これ多分大丈夫だと思いますので、はい、ちょっと戻ります。ちょっと待ってください。まだ完全に表示し終わってないんで。 そうですねスライド表示用のカヤさんがいらっしゃいませんね。なのでそ、そっちに戻らなくてはいけないですと。で、僕は、よいしょ、こうですね。こうして、こうして、こうして、<笑>すみません。<笑>これで今、今スライドが。あ、映りました。 僕の画面から見えないんですよねって、まあ、それはいいとして。はい。これですと。え、まあ、あの、ヘルプ、このヘルプ記事の中のサイトマップの作成と送信というこちらのページをご覧いただくとですね、結構いろんなことが書いてあるんですけれども、主に重要なところ、の今のご質問については、主に重要なところはこの2点かなと思いますと。まず1点目は、サイトマップに正規 URL のみをリストします。 ですので、まああの、基本的には正規 URL を書くんだよっていうのがまず大原則ですとで。もう一つは、その2つ目 の, あのところに書いてあるページのモバイル版とデスクトップ版の URL が異なる場合には、いずれかの URL のみリンクすることをお勧めします。ということで、あのどちらというのは特にヘルプでは言ってないんですね。ですので、まあ、このヘルプを頼った あの回答すると、するとあの正直どちらでもいいかなと思いますし、実際にあのヘルプの中で両方の URL にリンクする必要があると考える場合は、URL にアノテーションをつけてデスクトッ プ, デスクトップ版とモバイル版の両方をあの記述することもできますということです。ですので、正直あのどのやり方をしてもいいんですけれども、やり方を間違えないでねという話なんですが、実際に あのやっぱりこの URL、モバイルと PC で URL が異なる場合っていうのは、こうした設定がとても煩雑になることが多くて、ですので、僕らとしてはあまりもうあのお勧めしていないと、あ何らかのミスが発生する可能性が非常に高いんですね。で、ちょっとその辺の話はちょっと置いといて、ご質問にただストレートにお答えすると、これがヘルプに書いてあることですので、ですので、このモバイルの 最初のご質問戻ると、この PC の方を送るのか、モバイルの方、PC とスマホの2つのサイトマップを送るあそうか、こういうご質問なのか。えっと、回答としては、PC の方だけでも、モバイルの方だけでも、そして PC とスマホの両方送ってもいいんで、どれでもいいですっていうの回答なんですけれども、あと、あの実際にあの記述方法を間違えないようにしてくださいっていうことぐらいですかね。 もし僕であれば、おそらくあの、とりあえずはモバイルがやっぱり今後、皆さん、例えば、あの例えばあの、皆さんのページ上にモバイルと PC のアノテーションがきちんとされていると思うんですけれども、PC の URL をサイトマップとして送ったときに、実際に Google が、じゃあそのモバイルのページを見に行くのは、PC のページをサイトマップ、クロールして、そのページ、 あえー、とサイトマップを見に行って、そこから実際のページを見に行って、そのページの記述上のアノテーションを見て、モバイルのページを見に行ってというプロセスを経るので、やっぱり少しやっぱりあの時間がかかってしまうかなと。ですので、僕であれば、モバイルのページのサイトマップを送ることを、まあ、にするかなと思いますが、実際ちょっとこれはサイトの規模であったり、まあ、サイトの構造であったり、 によっってやっぱりどういったサイトマップを送ると、Google がどのように動くかっていうのは、やっぱりちょっとそういったことまでいろいろ試していただいてまあ決めてもいいかなと思います。ただ、一番最初 の, あのですかね テ, ストテストというか、まず最初にどういった設定を試すかという点では、モバイルが送るのがまああの別におすすめするってことではないんですけれども、いいんじゃないかなと思います。 はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございますでは続いてのご質問に移りましょう。WebP のフォールバック方法に関するご質問いただいております。画像の多いサイトの UX 工事を考えた際に JPEG や PNG よりも軽くなりやすい WebP 画像の使用を考えています。今後リリース予定の SAFARI バージョン14でも WebP に対応予定となっていることからタイミングとしてもちょうど良いと考えています。 まあ、この際、WebP 非対応ブラウザで WebP が表示されなかったときの対策として、以下の Google 公式ページにて、ピクチャータグでのフォールバックが推奨されているのを確認しました。しかし、すでに運用中のサイトにおいて、各ページにピクチャータグを想定するのに、工数と費用が多くかかることから実装をためらっています。 そこで別の方法として、えー、サイトにあるような、まあ、HT アクセスを用いた WebP と従来の画像の振り分けを検討しているのですが、まあ、上に上げた、まあ、Google の公式ページ内では HT アクセスを用いた振り分け方法は紹介されていません。 HT アクセスを用いた振り分けは Google では推奨しないのでしょうかまた、非推奨の場合、HT アクセスを用いて振り分けを行うと、どういった問題が起こるのでしょうかとのことです。はい、そうですよね。ピクチャータグの実装って結構あの大変大掛かりなことになるかなと思うので、えー、すごくすごく気持ちは分かります。えー、そうですね、えー、こちらの件に関しても、まあ、ゲイリーと昨日話してたんですけども、 結論から言うと、まあ、特にこういった HT アクセスを用いての実装にしていただいても問題はないかなと思っています。ただですね、その際事前に確認しておいていただきたい点として、やはり全てのフォーマットにおいて同じコンテンツ、まあ、つまり同じイメージが返されていることっていうのをちゃんと確認して実装していただくのが 気をつけていただくのがいいのかなと思いますので、ぜひ、そういった点確認しつつ、丁寧に進めていっていただければなと思います。はいこんな感じですかねはい、いいありがとうございま す,、はい、ざいますでは続いてのご質問に移りましょう。外部リンク施策の提案を受けた際の報告先に関するご質問をいただいております。SEO 業者から営業の電話があり、外部リンクの提案を受けました。 正直、まだあるのだなと思っています。こうした場合、有料リンクの報告を使ってお知らせするのが良いかと思ったのですがあ、リンク購入ウェブサイトが不明のため申請できません。どういう形でお使いするのが良いのでしょうかとのことですが、こちらいかがでしょうかはい、そうですね。こちら、あの、回答、ご質問にまずお答えすると、この、 そういった営業を行っている業者があるみたいなことを報告する窓口っていうのは特にないんですね。実際に僕らがこ の, あのおっしゃる通り、有料リンクの報告というのは、その実際にサイトとサイト、ページとページの間で、この有料で、えー、お金を払って設置された人員的に設置されたリンクがあるというものを表、えー、報告するもので、こちらのページからこちらのページに設置されているこのリンクは、 有料リンクによるものですみたいなことを報告していただくものですので実際にこういう業者がいますということを、まあ、報告する窓口はないです。まあないんですけれどもあの、まあ、僕の Twitter <笑> の, の DM はいつでもあの24時間あの空いておりますのでぜひですね、まあ、そ, のその辺からあの別に僕に報告しても僕が何かその業者に対して 何, 何かをするわけではないですし僕らのあの 何ですかね今のガイドライン上、そういった業者のそれがゆえに何かあのその業者が検索結果に出なくなるようなことも別に行ってませんし、まあ、ある意味ちょっとフェアだなと思いますけれども、あのそういう、まあ、皆さんからしてみると、むしろあの締め出してほしいと思ってるかもしれないですが、そこはもうあのガイドラインの趣旨とも結構違いますので、その業者自体を締め出すということは行っておりませんので、とそういった 報告の窓口はないので、僕に直接行っていただくと、僕らはまあそういったあの手法をまあ普段からあの意識してあのチェックするように、ああスパム対策チームに連絡したりですとか、そういうことはできるかなと、ただ何かお約束することはできませんので、あとあ、毎回お伝えしている、毎回というか、何回かお伝えしておりますとおり、実際にそうして設置されたリンクというものがほとんどやっぱり意味がないことが多いんですね。 もちろんあの、このリンクは効いてるじゃないかみたいな形で、有効そうなリンクというのを探し出すことはできると思うんですけれども、あのーまあ、世界中にその、まあ、たくさんのページ、何兆、何百兆みたいなページがある中で、実際にあの皆さんが目にしているそうしたページ以外に、実際に無効になっているページというのは、やっぱり本当にたくさんあるんですね。ですので、まあ、ページというかリンクというものが。 ですので、まあ、まあ、実際にあの、そういうもので有利になっている人がいるんじゃないかって思う気持ちもあると思うんですけれども、まあ、そこはおそらくほとんど、総数からするとほとんどいないかなと思います。今はもうあんまりいないかなと思いますし、実際にむしろ僕が懸念するのは、上がらないのにお金を払ってリンクを買い続けてしまうような、まあ、あの方がやっぱり現れないといいなと思いますので、そうした。 あの業者から何かあのリンクをじゃあ1万本買っても上がらないのでもう1万本買いませんかみたいな感じの営業を受けている人たちを止めていただけるといいかなと思います。はいあの、はい、ご, ご報告というかご質問ありがとうございます。ありがとうございました。はい、本日もですね質問は結構多めでですね、あと7問ぐらいありますので。あ, ありますね。 なんでまあ、1時間は超えてしまうかなと思っていますが、皆さんお付き合いいただければ幸いです。はい。はい、では、続いてのご質問に移っていきましょう。記事の構造化データの通常ページでの使われ方に関するご質問いただいております。記事の構造化データの Google 検索での使われ方を教えてください。アンプページの場合はトップニュース掲載の条件になっています、えー。通常ページでの記事の構造化データのマークアップも必須条件ではないけれど、PC 検索のトップニュースでの情報として利用されていると理解して良いでしょうか。記事の構造化データでマークアップしていった方が、PC 検索でのトップニュース掲載の確率は高くなりますか高まるのであれば積極的に推奨したいです。 通常ページでの記事構造化データの他の使われ方があれば、それも教えてくださいとのことです。こちら、いかがでしょうかはい、えー、と手短にお答えしますと、まあ、基本的には、やっぱりそのこの構造化データ、記事の構造化データというのは、やっぱり Google がその、まあ、ページのコンテンツを理解するのに役立つというのが、やっぱりメインの、えーまあ、役割というか、あの効果となりますので、それ以外の例えば、 そうしたトップニュースに表示されやすくなるんじゃないかみたいなことについては特に何もあのあまり期待しない方がいいかなと思います。という感じですね、はい。はい。ありがとうございます。では続いてのご質問です。えー、セキュリティの問題を解決するにはということでご質問をいただいております。サーチコンソール上のセキュリティの問題にて以下のような問題が検出されていました。 えー、ハッキング URL インジェクションお説明としては、これらのページはハッカーが検索結果でのスパム行為を目的として作成、えー、したページである可能性があります。URL、の例、えー、クラン で、えー、この URL の例のところで、えー、特に何の提示もないのですが実際には問題は起きていなくても Google 側のご作動でしょうかそれとも本当に問題が起きているのなら URL の提示がないのはなぜでしょうか以前もこのようなことがありました。えー、とのことですがあこちらいかがでしょうかはい、えーと、こちらについてはですね、今、えー、とそうですね僕らの方からでもこのち ょ, ちょっとセキュリティ、あのこの えー、担当チームにまあ報告したいなと思います。まあ、ちょっと改善があの割と歴史的にこのようになっているかな、歴史的にと申しますか、あのー、なっているかなと思いますので、実際にちょっと確かに皆さんが特定するのは難しいなというケースが多いかなと思うんですけれども、はい、ちょ一応、ののご質問いただいたまのはご報あのこちらでも報告しておきたいなと思います。ははいいいいあありりががととううごござざまますした では、続いてのご質問。Google サイトのサイトがインデックスされない件に関するご質問、来ています、えー。Google サイトで作ったサイトが Google に登録されない、Google Search Console に登録してもクロールされないということですが、えー、こちらいかがでしょうか。そうですね、これ、あれこの次の質問、ご質問もおそらく同じような感じなんですけれども、これがですね、おそらくあの2回ぐらい前のオフィスアワーでいただいたケースとちょっと近いかなと思いますので、そちらの その方の、えー、と担当チームに報告しておきたいなと思いますはいありがとうございますはい、ありがとうございますここ数回こういった質問増えてきてますがそうですね、はい では続いてのご質問に移りましょう。記事ページがクロールインデックスされない件に関するご質問いただいております。8月11日頃から記事を更新しても全くクロールされなくなり、当然インデックスも全くされなくなりました。サイトは基本的に毎日更新で、これまでは少なくとも記事更新の次の日にはインデックスされていたのですが、8月11日頃から突然記事を更新してもクロールされている気配すらなくなりました。 サーチコンソールのサイトマップのステータスは送信済みになっていても URL 検査をするとサイトマップをはじめとするすべてにおいて該当なしのままです。フォーラムで質問したところしばらく待ってみてとのことでしたがサイトマップを送っても各記事の URL 検査はことごとく該当なしとなっておりいくら待ってもずっとこの状態が続くような気がしています。 サーチコンソールにはペナルティの連絡は来ていないようですが、何か引っかかってサイトが除外されているのでしょうかこの状態ではサイトを更新しても意味がないので閉鎖を考えていますが、できれば最後に原因と理由だけでもご教授いただきたくご連絡いたしましたとのことです。こちらいかがでしょうかはい、そうですね、こちらにつきましては、まあ、あのサイトの URL をいただいている。 ですいるので、まあ、いろいろ状況を確認したんですけれども、そうですね、まあ、お伝えできることとしては、まあ、そうですね、やっぱり、あのー、何かあのこちら側の方で問題があるという感じではあのなかったので、まあ、もし皆さんあのこ、こちらのご質問いただいた方の方でできることがあるとすると、やっぱりサイトの、まあ、クオリティを上げると、まあ、コンテンツを改善することが、まあ、唯一、まあ、できることかなと。 思いますただあの、そうですねちょっとあまり、まあ、具体的に何かお伝えできることはあまりないんですけれども、実際に今の状態のまま確かにあの更新されるというよりは、もうちょっとあの大幅に何か大きく変更した方がいいかなと思います。という感じではい、はいありがとうございますでは、えー、あと2問ですね、次のご質問に移りましょう。もうサーチコンソールへの登録方法に関するご質問いただいております。 ウェブマスターツールに登録する方法が難しくなったのでしょうか何か変です。以前はプロパティを追加するだけで登録されたのですが、以上お願い、お教え願いますそのことです。こちらいかがでしょうかはい、えーと、こちらも URL いただいていたんですけど、おそらくもう既に登録はされているかなと思いますので、実際に何が。 起きていたのかちょっとわからないですね今はあのもし何かまだできてないということでしたらもう一度ご質問いただければと思いますはいありがとうございますありがとうございますでは最後の質問に移りましょう検索結果で同一サイトのページが多数表示されている件に関するご質問をいただいております、えー、昨年6月7日の Twitter 上の Google Search Liaison のアカウントにて同じサイトからのページを複数表示しないようにするというアナウンスがありました しかしながら、現在、例えば、ま、地域名、人口とい う, うクエリの結果を見ると、同じサイトから依然として複数表示されています。なお、英語で同じクエリのパターンである、a ー、ま、e の地域名、そしてポピュレーションとすると、英語での検索結果には同一サイトから3ページ以上表示されることはないようです。 この6月7日のアナウンスは、日本語での検索には適用されないのでしょうかその場合は理由を教えていただけると助かりますとのことです。こちらいかがでしょうか。はい、えっ、ー、と、そうですね。こちらに関しては、あのまあ、日本語での検索には適用されないということはないですと。ただ、まあ、このような状態になっているということで。 まあ、そうですねあの今、僕らの方でお伝えできることは特にあのないんですけれども、もし皆さんの方でこちらが、あのもしこれはあの何か改善を感じるっていう場合には、検索結果の下の方にあるですねフィードバックを送信というところからフィードバックしていただくと、実際にすぐ何か改善になるかというと、そういうものでもないんですけれども、まあ、何かそあのこういう状態について、 何かユーザーから意見が来ているかどうかみたいなことを調べたときに、やっぱり何もあの不平不満は来ていなかったっていう風になるのではなくて、きちんとあのこういったリクエストが来ていたみたいになった方が、やっぱりよりあの そ, その話が改善のテーマに上がったとき に, に、改善のポイントにつながりやすいというか、参考になると思いますので、ぜひです、ね、送っていただくと嬉しいなと思います。はい。はい、っていう感じですかね。言えることとしてはそのぐらいで はいありがとうございます。ありがとうございいますはい、では、本日の質問はこれが最後だったよう で, そうですね。ねはい、はい、なりました、えー、本日もご視聴ありがとうございました。あーはい、次回の WebmasterOfficeHour は、はい、あー2020年10月の上旬を予定しております。えー、なので、もし皆さんあ質問等々あれば、えー、いただけますと幸いです、えー。本日はありがとうございましたありがとうございました。はいはい またお会いしましょうあすいません、あの一言だけいいですかあ<笑><笑>ちょっとあの。本編ここまでなんで、あと最後あの、の一言、ちょっといろいろな方々 の, あの コ, メンコメントであったり、いろんなやり取りを見ていてあの、最近ちょっと思ったことがあったんで、ちょっと最後に一言だけ1分か2分ぐらいで終わらせたいと思うんですけど、<笑>あのやっぱり検索について、いろいろ皆さんがコアアップデートなどの 影響もああっっててていいろんななご意見があるなっていうのはあの理解しておりますとでその上で、あのーまあ、検索はもう、まあ、いわゆるまあ皆さんの方の言葉を使うともう SEO はもうダメだから、あのー、やっぱソーシャルとか何かもっと違うこともやらなくてはいけないみたいな感じでそれを、あのー、発言を見てちょっと思ってちょっと補足しておきたいなと思ったのはその、あのー、検索がから成果が上がっていた であろう時代からその検索何か皆さんがあのオンラインでビジネスをやる際に検索だけでなんとかなりますというのは僕らは全然思っていなくて当然いろいろな形であのそうした何ですかね例えば新規顧客の獲得またあの獲得した顧客のリテンションリテンションというか何ですか日本語 の, あのそういったそれぞれのポイントになる。 として色々な新規顧客を獲得するのでも当然ソーシャルっていうのは今の時代使うべきだと思いますし SEO スターターガイドにもそういったことを推奨してると思いますしそういったことを何ですかねちょっと何が言いたいかというとこの検索からの誘導が駄目だからそういうことをやるっていうような認識をされるとその方の多分今後のマーケティング的なセンスの伸びが。 間違っっった方向に行っちゃううなてていう懸念を少しし感じましてそもそも検索が有効だった検索というか SEO 対策と呼ばれるものが有効だった時だとしてもやるべきだったことをやってなかったことをきちんとやりましょうってう多分時代になったんだろうなというふうに思っていますので多分認識の仕方をちょっと変えていただくことでおそらくあの今後もいろいろなあれをやった方がいいこれをやった方がいいっていう話が出てくると思うんですけどあんまりそういったものに。 あのもちろん新しいものに飛びついて成功することもあると思いますしただ新しいものに例えばあのどんどん飛びついたけど結局何にも身につかなかったみたいな感じのことも起こりうると思いますのであのやっぱご自身でいろいろ考えてあの何ですかねあのやっぱり基本となるコンテンツをやっぱりいものを作る。 っていうのはもう当然当たり前のこととして、じゃあ検索から来るユーザー、そしてソーシャルから来るユーザー、そして一度来たユーザーを再度呼び込むための施策みたいなことをきちんとはやっぱりあの考えていろいろなプランを練るのがいいんじゃないかなと思います。ということを一言だけすみません、付け加えて今日の終わりとしたいと思います。はいいありがとうございました では次回は10月上旬を予定しておりますのでまた皆さんその際にお会いしましょう。はい、本日ありがとうございました。ありがとうございました。では録画の停止を押します。<笑><笑>こ れ, これいつ止まるか僕らもよくわかんないです。